紙ボールとお花紙でかわいい小菊の鉢植えを作りましょう花の作り方はお花紙で作る小菊の花をご覧ください葉の作り方は色画用紙で作る菊の葉で針金のついていないものを作ってください紙ボールはコンポスタブルボールという液体糊で貼れる紙ボールを使いますここでは 小ぶりな350ミリリットルタイプを使っています。無ざらしの茶色っぽいボールがあればそちらを使ってください。ボール2個、葉6枚、花は9輪用意します。ボールを2つ合わせて端をホッチキスで3箇所ぐらい留めて丸い形にします。大きなホッチキスでは 止まらない場合があるので小さいホッチキスを選ぶといいでしょう上になる方のボールに花を貼っていきます花の裏の真ん中に水のりをたっぷりつけボールの横に押し付けるようにして貼ります二つ目の花はその反対側に貼ります空いているところに 花を2つ貼ります反対側にも同じようにして貼るとぐるっと1周囲むようになります上の空いているところに残りの3つの花を貼ります先に貼った花と花の間にくるように三角形に貼ります 花が貼れたら、隙間に葉っぱを貼っていきます。小さめの葉の裏に糊をつけ、花と花の間に花びらを持ち上げるようにして貼ってください。これで三つの花の間に、 3枚の葉が貼れました残りの3枚は下の方に貼ります上に貼った花の真下に来るように奥の方まで差し込んで貼ります のりが乾けば出来上がりです。いろいろな色のお花紙で作ってみましょう。一つの鉢にいろいろな色の花を貼ると、ごちゃごちゃしてしまいます。一つの鉢には同じ色の花を貼りましょう。たくさん作って並べると、色とりどりの菊の花が咲き乱れているように見え、とても華やかです。